<笑>影が映るの面白いな<笑> 2。二匹いますね。三匹だ。ちっちゃいのこれ何が？これ今何映してるの？えクラゲじゃないですか。何クラゲ？これはわかんないです。ピンセットであれしている。これこ れ, これが こ, こ, これこ れ, これかとちょっと微妙。これ、ね、これこれ二匹。あピントあ。 逆ここ れ, こ れ, こ れ, れだしです、ね、足ほんとやあくっついた。ほんでくっついた 8本、8本の、8本のたいタコみたいな。ええー、触手が出る場所みたいなマークマークみたいな。でこれがくっつくっとわーっと広がる。わ ー, ーっと広がって、うん、アルテミアとか掴まっちゃっる。へ、うん、えー、どこ行った。いや手にくっついてる。ガラスにガラスってここにいるとわかりやすい おーおらおらおらおらおらおおおおおおおおおおおおおおおお合わせおおおおおおおおおおおおおおおおかおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおいおおおおおおおおおおおおおおおおおおお 幹がちっちゃいのを含めると、その真ん中にくっついて。